ペンネーム、マイペースさんから頂きました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。小雁ちゃん、コ こ, こちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。新元号になり番組が一新されようとする中、うん、まだ未消化の罰がありますよね。うん。このままだとスッキリしないので、うん、私が代わりに絵本を書いてきました。うん、絵本<笑> え<笑>私が代わりに絵本あここ、言った絵本書いてきてってメ。メレンゲ。書いてきてって言ったのは、どの方でしたっけメレンゲ。あれなんか、メレンゲの。マイペースさんでなかったの違う。なんで絵本書いてって言ったんだっけ<笑>あの、あれだよ、あれだよ。あの、なんだっけ、卵を、うん、わ悪いことした分だけの卵を割り、うん、あのあそうだ、洗濯機で、あの、 洗濯機を回したら大変なことになってって言ったら、そ, それを受けて、青ちゃんが、なんか、絵本になりそうなお話ですねって言って、判定はうう絵本を作ってきてくださいって。言ったなんでこ の, この人が作ってきたの<笑><笑>マイペースさんは別に絵本書かなくていいのに。ということで。すごいちゃんとあのね、皆さん、いい本当に絵本を、この方書い。うん<笑> なになにいいっすでは、読んでいきたいと思います、はい。私たち見るのも読むのも初見です。はい、小型ココ。<笑>ちょ、これ。小型ココはとっても仲良し。今日は二人でラジオのお仕事です。<笑>キュンキュンできる放送にしたいね。そうだね。 でも、ラジオに来るのは、不思議なお便りばかり。<笑>これじゃ、キュンキュンできないよ。どうしよう。そうだ、構成作家さんに仕事をいっぱいさせて、その間に私たちでお便り選んじゃおう。ラ<笑>イスアイデア。こうして、二人は、キュンキュンする放送ができました。めでたし、めでたし。<笑>おいおい 面白い絵本ですただ<笑> ね, ね、ただね<笑>、<ただね笑>めでたしめでたしって終わったんだけど、うん、半分近い同じぐらいの、<笑>あの、ページ数がね、あるのとね残って。あとね、そしてね、この絵柄僕見たことある。<笑>この絵本僕大好きですよあ。あの、あれ、ホットケーキとか作るやつ。<笑>言っちゃおう、言っちゃおう、あの、P 入るよ。<笑>いいかな。のやつ。<笑>タイトルもう一回言って。<笑> えっと、小型ココこの絵めっちゃ見たことあるもん。すごい。マイペーサー、え、上手。上手だね。しかもこれリアルな話。うん。 さんに仕事をいいっぱいさせて<笑>私たちでメールを選んじゃおう<笑>ナイイスアアディアちょっと待って。これね、あの、読みながら、掛け合いしてたんだけど、うん、あの、声が似てるから、どっちかどっちだかみんなわかんないかもしれん。<笑><笑>え、これ、面白い。えー、いいな、これ。え、これ、一旦つけてきてくれたら、私、色塗って持ってくる。<笑>本当に<笑> じゃあ塗ってきて。あ、本当うん。表紙もじゃあ書いてきて。<笑>すごいこと<笑><笑>これすごいねえー、マイペースさんありがとう。うん、ちょっとあの、続き読みたいな。続き読みたいね。2、うん、作目読みたい。私、マイペースさんからもらったお便りでこれ一番嬉しいわ。<笑>ありがとう、ま、とすごい。まともか、うん、でも、ちゃんと知ってるやつ。すごい、時間もかかっただろうし。うん あ、2。愛情があるね。あ。小型ココ2をじゃあ、お願いします。マイペースそうですね。小型ココ2を書いてこない限りは、ラブマイルは差し上げなさ い, <笑>、うん、い。はい。<笑><笑>よろしくお願いします。お願いします。<笑>では、続いて。はい、えー、っと、ラジオネーム、キャンディーロックさんからいただきました。お、ありがとうございました。小型さん、ぜひ読んでくださいと。えー、小賀さん、コアラさん、こんばんは。こんばんは。はえー、小賀さん、 小原さんの一人喋りの番組、小原好みの心置きなくが文化放送で始まったのはご存知ですか<笑>かぐや様のラジオとは全く異なり、癒し系、ヒーリングラジオの放送です<笑>、えー。小賀さん、もし聞いたのであれば感想を教えてください。なお、小原好みの心置きなくは文化放送、超 A&G+, にて。<笑> えー、毎週日曜日20時から放送中です。皆様、絶対に聞くようにという、あの、ね、キラキラの、なんか、テープ貼ってある、すごいあの、番宣してくださってるやつですね。あの、うん、あの、ちょっと、あの、ごめんね、読んでくれてありがとうね。うん、あと、これ、あの、言っていいのがどこまでが流れているのかわからないんですけれども、うん、あの、 そう、この方ね、うん、あの、第1回 の, の、うんうん、配信の時にも、うん、あの、1回目の放送おめでとうございますって2枚ぐらいハガキを送ってきてくださったからあ、うんうんうんあの、そうなんだ。採用して読んでいるのよ。うんうん、だキャンディーロックさんからいただきましたって今言われた瞬間、ああ、あの人だと思ったけど、ガ、う、ッ、ん、がっつり宣伝をしてくれた<笑>。そうだね。あの、か、あの、大丈夫なのかなど、<笑>どこまでが。あ, <笑>あ、丸<笑>すごい、あの、ありがとう。<笑> あの、アニプレさんは大丈夫ですっていう顔をしてた。<笑>そんな優しい、あの、チームだったんだね。<笑>ありがとうございます。あ、でも、かぐやさんの話もこっちでも、バンバンしているのでね、うんうん。うんうん。はい。いいことですよ。そうですね。うん、ありがとう、うん。知ってるよ。あの、あれ、多分でも、始まったってなった時、私言った気がするもん、ココちゃんに。おめでとうって言った気がする。 そう、多分ね、送ったんだよね。あ, あのね、この子、あのね、番組の宣伝はいいや。あのね、<笑>小川いちゃんってね、知ってるよ小川いちゃんってね、本当に素敵な子なんですよ、皆さん。あのね、あの、他の作品が決まった時も、あの、ラジオが始まるっていう時も、あの、別作品のなんか、こう、映画がやるって時も、ねえねえ、見に行ったよとか、おめでとうとかって言ってくれてね、私ね、LINE を見て涙を流すってそんなにないんだけどね。<笑> 葵ちゃんの、LINE、を見て泣いいたこと2回ぐらいある本当にこの子いい子<笑><笑>それはよかった。でも、うん、あの、安心して、ちゃんと知ってるから。あの、会ったこともちゃんと知ってるしね。うん、ちゃんと、あの、あれですよ。大丈夫。な<笑>ん<笑>て言ったらいいんだろう<笑>。<笑>うん。あの、安心して、とりあえず。僕はちゃんとあの、ここちゃんがいろいろ出てるやつとか、結構チェックしてるから。 私も過去作のね、青ちゃんのやつは見ているよ。<笑>本当に、うん、恥ずかしい。<笑>あの、仲良くなるさらに仲良くなるきっかけになったはがきですね。ありがとうございます。ありがとうん、ありがとう。ありがとう。うん<笑>